1個ずつ入れて、ね、で蓋閉じてぐーっとして。<笑>はい出て<笑><笑> はははははいいいいいいいいどどどどどうううううううぞたたたたたたたたやとすすんんんななっっっっっかかかかかかかででけ教えてね面面面白白白そちの人面白かった <笑><笑>みたおりの人は面白い。 しいことっっるかたたのいいいいぱそのことお話しししすねでうどぞろんな人に使えるといに思<笑>う。うん面白い どうぞ力いっぱい肉にかったから疲れやるり た, かった。疲れた